キング、リンチェプリンスタレントパワーランキング、1位は平野市洋洋。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タレントパワーを調査している株式会社アーキテクトがキングプリンスメンバーのタレントパワーランキングを発表した。 タレントパワーランキングは日本国内で活動するタレントから1280名をリストアップし認知度という因率を掛け合わせパワースコアを算出して形成。今回のランキングは2022年11月度に実施したタレント調査データを利用しランキング形式でまとめたもの。 一都三県在住の10代から50代男女を5歳刻みで各50名、60代男女を各50名とし、サンプル総数は1100名。ウェブ調査並びにファックス調査で実施した。第1位はパワースコア 36.5 の平野仕様だった。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。キングプリンス王。 月読み、一番、などで難度が高いダンスに挑戦。平野のダンスのうまさには定評があり、ハスキーで特徴的な声も魅力的だ。その一方で、バラエティ番組などでの不思議な発言や天然発言にも話題が集まっており、ファンだけでなく数々の共演者をも取り込み、可愛らしい笑顔だけでなく、クールな表情も併せ持っている。 長瀬同様、雑誌、ビビー、の国宝級イケメンランキングで殿堂入りを果たした。また、平野は演技面でも活躍。2018年放送のドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON ケラ、TBSK、で一途なヘタレ男子で注目を集める。本作では主題歌にキングプリンスへのデビュー曲、シンデレラガール、が使用された。 2022年にはドラマ、クロサギ TBSK にて主演を務め、プロの詐欺師を騙す、クロサギを熱演した。コメント。幅広い年齢層からの支持がわかります。タレントパワーは今後の活動に必要な数字なので、1位獲得という名誉は大切だと思います。他のランキングを見ると、キンプリ5人は皆上位の方にランエキングされています。 キンプリの立派なセンターとしてグループを引いてくれているプレッシャーと戦い続けた結果、大人気グループとして世の中に認められました。この努力と才能を文章化して世の中に伝えていただき感謝しています。他のメディアでは触れられないので嬉しいです。 平野志洋君はセンターとして重責を背負いながらダンスに歌、個人仕事をこなし、グループを高みに率いるために互いに鼓舞し続けることで成功を成し遂げられたと思います。足並みを揃えることがどれだけ大変だったか尊敬に値します。この上昇志向は世界に通用するモチベーションだと思います。 5人は日本人特有の安定を望んで現状維持に逃げずに頑張ってきたことを称えたいです。平野く君、パワー、勢いがすごいです。このままの勢いだ一人になっても平野耀という名前をとどろかせるように夢に向かってパワーアップしてほしいずっと見届けます。寂しくなんてならないで、皆がついていますから。キングプリンスを全員大好き。 強いて言うなら平野市洋さんの魅力は、ものすごいイケメンなのに、気取りがなくて、天然不りが愛らしくて優しくファンに接してくれる、稽古な人、月読み一番、など難度が高いダンスに挑戦する紫洋さんは、素人の私が見ても技術力が高く引きつけられてしまう。また、ハスキーで特徴的な声。 綺麗なお顔とがっちりした体型から醸し出されるセクシーな男性としての魅力は一段と増しています。朝目覚めると退場まであと何日と思ってしまう。非常に残念だけど、並々ならない覚悟の末の決断をしたあなたの思う道をひたすらまっすぐ邁進してほしいです。陰ながら応援しています。 引きつけられる天然の魅力が詰まっている人で、タレントさんからもラブコールされる人絶対的エース平野仕様君をサンズ仕様ラブ。って言われていたし、老若男女から好かれていると思う。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。